ピンクの粘土で何作ろう、う何作ろう、ううん、できた。もも、ピンクの粘土で何作ろう、う何作ろう、ううん、できた。桜の花びら、ピンクの粘土で何作ろ、う、何作ろう、ううん、できた。筋肉。 武武道道店店ののの動動画画こんにちははかでですすすやってますか今日大大変大変貴重です特にねいつも年配の先生おじさん先生おじいちゃん先生に指導を受けていて「剣道に守りはないんじゃ!」とか「そこまで入る前に打て!」とか「打たれるのが嫌だからってすぐ打つな!」って言われてる人お待たせしました今日の動画を見るだけでみんなの先生が言ってることがよくわかるようになります そのためにはみんなの先生の時代の剣道昔の剣道と今の剣道の違いを知るのが一番なんですどっちがいいとか昔の剣道興味ないとかじゃなくてよければ一度見てください今月号の「剣道日本2022年」の3月号の中でおそらく誰もほとんど見たことがない、えー、金沢大学名誉教授の江戸幸吉先生という方が 個人で所有されてた当時のね昭和40年代50年代の全日本剣道選手権大会の様子。 を、えー、これをね公開されてますぜひよかったら見てください江戸先生自身もね昭和30年代40年代にすごく活躍された先生ですまあ、とにかくすぐにね動画見てほしいんですけどもより噛み砕くために実際に、えー、昭和48年に優勝された山田裕則阪神そしてもう一人、えー、54年に優勝された末野英治阪神がですね記事の中で昔の剣道と今の剣道をこう違うんだよっていうのをすごくわかりやすく説明してくれてますそのお二人の先生 先生の、ね、言葉を借りながらえまずは見ていきたいと思いますポイントは3つです1つは間合いもう1つは守り防御そして3つ目は捨て切ったうちこの3つ意識しながら見てみてください昭和48年第21回全日本剣道選手権大会優勝山田博之今回初めて映像で見た昭和48年の全日本選手権ですが決勝での有馬先生との面と月の相打ちもよく記憶していたシーンでした 自分で自分に感心した部分もありましたよく足を運んで動いているところです足が止まることがないのは攻撃が止まることも円が切れることもないということで攻撃を受けたとしてもすぐさま攻め返すような動作が見て取れました動作によどみがないように見えるのは呼吸が途切れていない証のようにも思いますし何よりも打つ動作自体に中途半端なところがないことが印象に残りました 思い切って技を出し当たらなければまた次の技を出すそれは私だけでなくお互いにそういう動きに終始しているように伺えます。今の剣道に思うこと、昔の映像を見てて改めて思ったのは、 遠間に構え合い、自分から間合いに入ったら技を出し、相手が入ってきても技を出し、相手が技を出してきたらそれに負けないようにまた打ち返すという攻防に終始していることです。その中には、受けるという動作がありません。遠間に取って間合いに入ったら打つわけですから、間合いに入る前の攻め合いが非常に大事になってきます。 そうした攻防から比べると今の剣道のおかしさが分かります間合いに入ったら打つべきなのに間合いに入ってから受けの姿勢をとりなおも間合いを詰めていくそのことに何の意味があるのかと比較してみて改めて思わされます昭和54年第27回全日本剣道選手権大会優勝末江の英治藩士 古川先生との決勝もお互いに捨て切って技を出し合う中でどういう機会に打つかに正気が委ねられました一本ずつ取り合い最後はたまたま私の得意なところで技を出せたことが結果につながりました現在の捨て切れないわけ全体を見て感じるのは間合いが遠いということその場でなければ捨て切った技を出すことはできないでしょう 打たれない場合からどういう風に打てる前に入るかどういう風にして自分のタイミングで相手を崩すか打つためにはそういう仕事が必要です打てると思うからこそ素敵って打つこともできるわけです打てるというパーセンテージを上げていくことは勝って打つの大事なところと思いますが 昨今は、打たれるかもしれないと思う気持ちが足かせとなって捨て切った技を出せないところもあるようです。指導している若い人たちに聞いても、怖いから打ちに行くというケースがかなりの割合を占めていることを実感します。自分が打たれないために打つという我々世代には少なかった剣道観が今は主流になっている。 打たれるかもしれないという気持ちを抱きながら打ちを出すなど捨てきれないままの攻防が今の剣道の現実かもしれませんいかがでしたここからが動画の後半です昔の剣道と今の剣道ちょっとね編集してまとめましたので見てください いかがでした懐かしいと思った人それとも今の方がいいと思った人いろんなご意見あると思いますもしよければこの動画にねコメント残していただいてもいいですし剣道日本さんの方にコメントとかね感想とか意見とかあればね送ってもらえればなんか記事の中で採用してもらえたり記念品もらえたりすることもあるみたいです今日もご覧いただいてありがとうございましたまたいつかお会いできるしようホームページが新しくなりました剣道部の選び方の動画が百本以上あったり